<笑>え え, <笑> え, <笑> え, <笑>え<笑>どういうこと あ来てきてるしっっめちゃ多いもうち、ん、ょ、えっと好きですか タイミングが終わる 何で知ってるの あ、ミツミっすナイスいけたあっちだけあるまい入ってる カーテン切ルたときは最後終わったなんで勝った4番えゆうたくさんなんで買ったのゆうたくさんそれはまずいっす あ、やったー